大丈夫なのか立花はとりあえずはねここだけの話社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだこのことは橘不動産でも俺しか知らな い, わ い, わいわ病気ってことか昔社長が腕をなくしたとき輸血するまでにだいぶ手間取ってなあーそれで腎臓がうまいこと動かなくなった 社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアともでねもちろん落とし前は俺がつけといたカタの話も聞こえないな昔のことだ俺らはその頃まだ不動産屋でもない頃ツきですでもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなったこいつをやらねえと 社長は死んじまうんだ立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのかこの人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうなそれでこれからどうする 全部社長が目を覚ましたからのことだ安心しなここはカムロ町の中で唯一東場界の目が届かない場所でねアジア界って呼ばれている聞いたことないかアジア界この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ道島組から身を隠すにはうってつけの場所だよあんたらはそんなとこにも顔が聞くのか 俺も社長も日本人じゃないからなああえ俺たちはもともと在日中央のマフィアだからマアここもアリットニア <laughs> マットーシャドルはまっとな病院にはかからねえからな出身はマフィアか初めて聞くな別に隠してたわけじゃないただ 今まで橘不動産が登場会に尻尾掴つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだこのあたりの店はマフィアたちにミかじめを収めてでさ外国人同士つつましくやっているそうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさここに俺らが出入りしていると知れば アジア買いは登場階の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けども、うちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ。さっき言った顔役の使いだ。陳先生が叫に要你把那日本人也带去。知道了。何か問題か。 あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならないただあまり歓迎ムードじゃねえようだ、うん、このビルの近くに中華の店があるあんたにも一緒に来てもらうぞ行こう シローレパック、ケレス、ワンハウス、シンセン、リ、ジェイブラクジョン、Sue、Luben、ン、ネブザイ、ヨン、ル u b e n イブバ。 こちらはアジアガイの顔役で、チンさん。チンさん、こちらが。ヒリュ馬カズマさんだね。元道島組の。チン先生は、在日華僑に三人いる長老の一人だ。立場不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジアガイに来るのは初めてだろう。 狭くみすぼらしい場所だ大したお構いもできず申し訳ないとはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよしかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた女子供含め 多くの血が流されやがて我々は地下に押し込められたキリュウはその頃まだ道島組にいませんでした無論承知しているただの世間話だよ失礼しましたその後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた この狭いアジア街の中でね。織田さんそちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの道島や警察にも追われているね。ここに書く前は災いの種になる。それを言えば、俺は社長も登場会に追われる身です。 アジア外は同胞を見捨てることはしないだがキリュウさんは日本人のヤクザだそれなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない突発的なことでやむを得ませんでしたですがここを追い出されればキリュウは道島組に殺されますそれでも 我々は別に困らる。待ってください。橘不動産からの上がりは、アジア外にとってもでかいはずです今までうちとアジアガはいい取引をしてきました。その上でも、たってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は、提供してきたはずだよ、うん、あんた方に借りはない。 承知ししてていいまますすならこの件にについては別に金を用意します私の顔に金をくれとでも書いてあるか。<笑>じゃあ、他に何が必要です言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長立あんた。 もういいのか陳さんお騒がせしています織田さん陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきですここに桐生さんをかくまうことはできませんでも社長織田もういい事情はよく分かった俺はよそに行く 帰る前にお茶を一杯どうだねそのくらいはここにいても構わんよいえお気遣いなくてみてすみません桐生さん私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした風間のおやつさんも言ってた。 何年か前東島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いているその時かなりの血が流れたらしい、はああ俺たちはその頃まだカムロ町にいなかったそれで陳さんとの間に温度差があったようだいいんだ俺はここを出るまた連絡してくれそれなら 西公園で身を隠すのが良いかとここほど安全とは言いませんが西公園ホームレスのたまり場になっていますあそこなら道島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょ う, ようん忘れたかこの間酒を奢ってくれたろそれであんたに橘不動産の人間が出イリする場所を教えてやったえ 確か第三公園であったなそうそう思い出してくれたかでもこんなとこで何してる家がなくなってなあんたらと同じだなんだそれじゃおなかまってわけだああそれで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか いいよそんなら俺のねぐらに寝させてやるよただ襲ったりすんな俺はそっちの気はねえんだハッバカ言ってんじゃねえ<笑><笑>俺のねぐらはすぐそこあのブルーシートのやつだ好きに使ってくれそうだな一泊十万でどうだはあ なんてな冗談だよ。気が向いたら、また酒を乗ってくれ。ねえなね。いってことよ。私たちはとにかくハイバー。 き<笑><笑>なんだおいあんた起きろ。 奴らだ。堂島組。堂島。何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。ホームレスんです<笑>おい、そこにも二人いるぜ。ヘイヘイヘイヘイ。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。<笑>別にいいんじゃね。ここにいいんだから、同罪だよ。同罪。 <笑>逃げんなよや…やめろ何、命令してんのやめてくださいだろだ<笑><笑>なんだこいつ あああ あ, ああ、やっててくれたよこれ、たよよよこ大怪我だだななな車車両、両どどうしよううししもももね、ガガキキそでです、す僕らガキの未成年です人殺しても罪になりませんえ 世の中そんなに合わかんねえぞ生きがいいね<笑>俺らとやる気かよおいこいつを俺のことなぎったんだぞめっくるぜだねそろそろ本気でやっちゃういっぺん人が死ぬとか見てみたかったしさあ <笑><笑>なったよふざけんなよ<笑> や, やめろよお前こんなことしてただで済むと思ってんのかよ<笑>何がどうただで済まねんだうわ<笑>かったよ だからもう許してくれってそれで謝ってるつもりかそれも謝る相手を間違っている<笑><笑>なあこれ君んだろ さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろってことはやっぱりキミんだよなやめろやめろやばかやろしもうみんな寝てるんだ声が大きいよあはダメだったから ありがとうよあんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよあのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ多分もう二度と来ないだろうけどさ<笑>そうかそういやまだあんたの名前聞いてなかったな俺はキリュウだキリュウさんそうかやっぱりね 確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな<笑>安心してくれここにはもうあんたを売るような人間はいない俺たちは貸し借りにうるさいんだ<笑>そうか織田あんたが迎えの人間かまあね 昨夜はゆっくり寝られたか寒かったろいやいい宿が見つかったんでなそれより立花は社長は今あるところでお前を待っているスペシャルあるところどこだ実はお前もよく知ってる場所だけどま行ってみてのお楽しみだもう準備できてるなら車に乗ってくれ いいかああぶん。よしそれじゃあ早速出発だ今んとこつけられたりはしてねえようだな公園に野宿までして隠れてたんだ 少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは、新しい隠れ家ってことかいや、そういうわけじゃない。道島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は、道島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだうん。 今社長がいるのは、お前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ言わなくてもお前にはそろそろわかる。<音声><音声>いやあ、見かんねんめね ここはま、か a... やシャジオイマン。<laughs> トジョーカ <laughs> の ー, ーカのトップにあんたのことかか。ロケネムケ。ヤコツアワームスティックのミノキオサイスクリーム。ソノサラニウェノゴドニしシけるしかないってて <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 登場会は立橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか立橘もあんたも俺も全員殺されるぞ何考えてんだ社長もそのくらい分かってるよそれでも交渉ってのはいつだってやりようがある俺はあの世話だな先に降りてくれ 社長のいる場所に案内されるはずだいくらいいなん で, でも無茶と社長は少さんがあってここにいるわけだが危ねえ橋渡ってんのも承知の上だビジネスにはリスクなつきものだねけどあんたもうちの社員なら社長を信じろう今度から何かするときは もっっと早く教えろしっかり頼むぜキリオ君。 ご存知でしょうが登場会二代目代行新原さんです東日本における国道社会の最高権力者ああお前が桐生かなるほどその目つき風間の若い頃を思い出すなうんんかそうまなみんな なあ適当に育っていいぞ い, いえ俺はここでまあいいそんじゃ始めるか先ほどもお話ししましたが私の望みはうちと東城海さんのカムロ町での共存ですうちはあの町にどんな人間が来ても受け入れるそれを許しているからこそ 鎌町は発展してきたただ登場界の大門を恐れん連中だけは別だあんたんとこの商売はそのルールからはみ出している私は登場界の恐ろしさを分かっているつもりです今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです何か手土産があるということかええ その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります言ってみろ堂島組に桐生さんから手を引くよう登場会本家から働きかけてくださ い, いや新原さんがご存知かどうか堂島組は桐生さんを消そうとしています ド島も馬鹿じゃないそいつにも消されるだけの理由があるんだろう。ウ島組がキリュウさんを狙っているのは私を捕まえるためです殻のひとつぼを手に入れるのに必要な情報を持っています空の一つぼかなるほどド島は あの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからなだけど当然その上がりは本家にも入る俺にあんたを助けてやる理由はない話は変わりますが道島組は東上海で稼ぎ頭だとか本家の中にさえ道島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね あなたも含めて増島は本件に莫大な上がりを収めているできた古文ではあるなそして東上界の跡目に今一番近い人間ですそう遠くない将来増島宗平が東上界の三代目になる可能性は高いそれがどうした このままド島マグミが空の一坪を手にすればさらに莫大な金と力を得ます。登場会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は名上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながらその老後は劇的にみじめなものになる 何立花新原さん堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません一幹部が本家をしのぐ力を持てば東場界は何もかもが大きく変わってしまう堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ東場界本家にも やつかららの金が納められるただそれだけだ何も変わりはしねえそんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ大工てめえ口の利き方を知らねえようだな。 お持ちした手土産が届いたようです。ルリアルれアルリアルリアルリアルリアルリアルリアルリアルリアル パレイラハー5億あります<笑>これをキリュウさんの命の代金としてお納めください五億かわりこれは前金ですど島組の動きが止まりましたらさらに五億加えて今後 カムロ町でのうちの上がりの3割を登場会本家に納めさせていただきます。はい、格好は。たかが国でおくれの男の命に10億とはな。どこまでの価値があるのかその程度の金なら、いくらでも作れますが。本当の友人を作るとなると、そうはいきません。 差し迫った事情を言えば私が殻の一坪を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要ですうん随分高く買われているなどうでしょう新原さんうんあなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますがおそらくそのことで堂島から 大した見返りはないでしょう。将来的にもね。Hey, hey, ーーでももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も同治馬さんを本店に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、同治馬さんはそのあたりが分そう思うに思います。あらば年 あんたは確かに、ヤクザのまた、開かせんののうまい金の使い方もよく分かっている。あのドジマが手こずるわけだな。恐れいます。ドジマに伝えろ、キリュウ・カズマは今から東条会本家の預かりとする。え<笑>手出しは。 無用だとな貴重なお時間をありがとうございました二代目大公やこっちをてけーかっぱやるくたとばひわりきるキリュー 風間がお前くらいの年の頃あいつがどんな極道だったか知ってるかいえ詳しくは一言で言いや一気当せんだ腕 と, といい度胸といい俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だったもしあの頃に戻って 奴を10億で買えるなら俺は迷わず払う<笑>お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。 このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ、うん、交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でしたこれだからヤクザは面白い裏切られただけじゃないですか違うな。じゃあなんでビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょうこの場を切り抜けさえすれば 向こうもよし、パーセントをしたら、ピンに。あ、よし、ったよ Yeah. かき な, なんとか生き延びたのがここに長居は無用です行きましょう。 かあの風間が目をかけただけのことはあるあれもいつか化ける男なのかもしれねえなうん例えば桐生の件だがな本家がちゃちゃ入れてきやがった どうじマグミやキリュウ、カズマに、手出し無用となそいつはタチワナウドさんのテ配バルです、お父じ。連中も、うちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね<音楽>全部、予想できた動きです。ネパ<音楽>クゼと泡のにはできなかったヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘかヘヘヘ なるほどもうクゼとアワノに遠慮する気はねえってことかシブサは彼の一つぼは俺のこの手で差し出しますよ親父んーにん、といさあったらせむらはねたかなヒリアセットはかけしたわれられすぎや うしシンポジットはバラコネンポコペンいつまでこんなとこにいるつもりだ久しぶりの休息ですたまにはゆっくりしないと持ちません私は体が弱いんです<笑>あれだけ国道相手を暴れてねれまわれりゃは十分だ たただだだ死に物狂いだっただけですよなああんたはいなんで俺なんかのために10億も出したんだおまけに登場会本家に借りまで作っちまったあんたは金と力を手に入れそれで登場会に迫りたいと言ってたなそのために殻の一粒が必要だ 本当の目的は他にあるんじゃないか。だとしたらミックなんであんたはそんな体を張ってまで空の一粒を狙うあの土地には俺の知らない何か他の価値があるのかそれについては企業秘密というわけにはいきませんかね 社員にも言えない企業秘密かあんたについていく社員は<笑>命がいくつあっても足りねえなだからあなたのような人が私には必要なんです風間さんもそれをよく分かっていたからこそキリュさんを私につけてくれただったないとこびらぱのくすだした殻の一粒についちゃまだ何も進んでね これからどうする俺は何をすればいいそれなんですが昨晩ようやくからの一坪の所有者を抑えましたその人物は今大阪の蒼天堀にいます蒼天堀ええですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません我々以外に。 その人物を狙う組織がそう堀にいります。あんたのほかに。所有者のいどころをつきとめたやつらか。おそらくは。渋沢組の人間です。渋沢さはああ。なにんぱってやって。とは、それは、そうです。もは。その渋沢以外にも。あの、おみ連合ごま。 動いていいいてるらしいとということです近江連合やつらも殻の一つもええその近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょうそいつはあんたらしくもね 織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが、俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待<笑>たされるのも性に合わねえ。 どううか一人ででも蒼天堀に行く空の一つもの持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだなええですが俺も行きますよキリュウの言う通りです社長状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか誰かが俺らより先に 殻の一つ棒を手に入れれば全部水の泡なんです安全策だけじゃご手に回りますたまにはいいことを言うなオダリスクは承知の上ということですねそれでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですかキリュウさんああ私が指示したわけじゃありませんですから何かあっても 労災は出ませんよ<笑>もう俺のために十億出したあってる殺し<笑>ちがるあんたに金出させる気はねえさそうですかでしたら結構ですようキリュ君ようキリュ君準備よ。 ああそうかみんなお待ちしてましたキリさんあなたが蒼天堀に行く前に空の一つぼの持ち主についてお話ししておこうと思いましてねおかああその人物は今うちと協力関係にあるあは とある組織にまわれています協力関係にある組織その組織については後で織田さんから説明してもらいますただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元長い時間かくまえるものじゃありませんですから空の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になりますそれもできるだけ早く なるほどそれを俺と織田がやるんだなええこの役はやはりあなた方にしか任せられません桐生さんあなたは殻の一つぼにどんな価値があるのかと聞きました ね, ねああああんたはそれについちゃ 企業秘密だと言っていたええですがキリュウさんにには近いいうちにお話できると思いますあなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたらそのためにも無事に神室町に帰ってきてください希龍さんわかったそれで空の一坪の持ち主はどういうやつなんだ 若い女性です。Uh -huh. ただどうも目が不自由とのよう、yeah.。ほぼ失明しています。え、eh? ？そのからの一粒の所有者は、牧村マコトという人物です。何？あらまし。まっ。